さて、次はソフトウェア開発プロセスなりです。で、要求仕様をまず決めるというところから始めて、最後にソフトウェアがテストを通過し、納付にさ れ, まれるまでの間、ソフトウェア開発プロセス、ソフトウェアデベロップメントプロセスと呼び、様々な流域のあることがあります。一番古典的で、現在でも使われているのは、ウォーターフォール型というのがあります。これは、まず分析、設計、えー、製造、テスト、それからメンテナンス。ステップが決まっていて、 一旦終わったら元に戻ることはない。それぞれ前の代会が終わってなかったら次はできないので、えー、まあ、言われてみれば自然のように思うんですけども、しかし、実際、これはいろいろ問題があるんですね。だって、設計してみたら、まだ決まってないことがあったじゃないかと。作ってみたら、設計の上手くないことが分かったと。テストしたら、まだ違うことが分かったと。戻っちゃうんですね。 で、戻れば戻るほど、やり直しになってもう一回やるので大変なんです。なので、このやり方はちょっと問題があるなというふうなことが言われています。そこで、現在はこのやり方じゃなくて、アジャイル型というプロセスが普及するアジャイル型はですね、開発チームにお客さんの代表も出てきて一緒に考えましょう。そして、まずお客さんに要求、何ができてほしいかと聞くんですけども、その時に、 まず一番できて欲しいことはこれ。二番目はこれ。三番目はこれ。できて欲しいことに順番をつけてもらいます。そして、まずその一番優先順位の高いものをまず実現します。これは一サイクル、一週間とかでできるぐらいの量で作ります。で、作ったらば、ちょっとプログラムを作るといろいろと手直しが必要になることもあるので、きれいに整理します。これをリファクタリングといいます。 その後で、また次にそれをお客さんに見てもらって、じゃあ次には何を作りますかまた順位をつけます。前にやったことの中で順位が一番のものが変わってもいいですよ。えこうやって、絶えずお客さんに聞きながら一番自由だと思うことをえ次々に増やしていく。これはジャイル型のプロセス。このやり方だと、常に動く商品ができるので、えまあ、お客さんとしても安心ですし、作る方もお客さんに見てもらいながら作るので、 できてみたら間違っていたということが起きないという安心感があります。特にアメリカとかではもうこういうやり方が主流になっていますね。